皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月15日、今日からクリスマスイベントが始まりました。メリークリスマスのスタンプでいけるんじゃないかと試してみましたが、ちゃんといけました。今年のクリスマスイベントは、まさかの展開で始まりました。よもやよもやです。このパターンは、確かに初めてな気がします。 今回のクリスマスイベントはモンスターによって内容が違うみたいです。これは後でリプレイする必要がありますね。ともあれ無事に終わったのでクリスマスの家具をチェックして終了です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。